おはようございます。 安疲でございます。本日の動画はですね、また、またというか、ちょっと久々かな。総加にございます。鷹の目さんのね、もう本店、こちらにお伺いしております。で、現在時刻が9時過ぎということで。<笑>今ね、鷹の目さんでは、週末の土日限定で、朝6時から9時と、早い時間から限定営業をしておりまして、ただいまね、本店さんで提供しているのが、濃厚煮干しという、まあ、ね、混ぜそばかな。で、本日のね、そちらのメニューを、 こちらスタ丼すり鉢でねご用意いただきましたと言っても同じメニューではなくてこっちがね本日提供されていた通常の濃厚煮干しでこちらが特別にねお作りいただいた牡蠣が混ざったさらにね濃厚な煮干しの混ぜそばとなっております各配ともねゆで前が麺 700g でご用意していただいておりますので早速ですね、えー、こちらの混ぜそばを食べ進めていきたいと思いますそれではいただきます とまずこちらね提供されておりました濃厚煮干しの方からいただきたいと思います。う, ん、うわうまっそうよ全部混ぜたいないいでしょいいでしょうん、まっそうよいえじうわ煮干しの匂いが濃いな。 うーわめちゃめちゃこれ濃厚っすね香りがやばいうーんま<笑>煮干し濃っめちゃめちゃ煮干しが濃いうんうまい<笑> うん、これマジでね、二郎系のお店が作る煮干しのメニューのレベルじゃないで、これね、このチャーシュー、レアチャーなんですけど、抜群に火入れがちょうどいいんですよね。<笑>うまっ、柔らかい、うん、何枚でも食えんな、これ。 梅さん、めっちゃうまいっすめちゃめちゃうまいっすさすが梅さんが寝ずに仕込んだだけありますね<笑>、うんうん、ちょっとね、こっち よいしょ見た目はもちろん一緒なんですけど牡蠣がね混ざったさらに濃厚な煮干し混ぜそばですねちょっとね先に混ぜないと下に全部吸っちゃうのでこちらもね混ぜていきたいと思いますいやこれもうまそうだなああうわ牡蠣<笑>の香りすごこっちそしたらまだねこちらも完食前ではございますが一口ねかきもいただきたいと思います うん、うん、うわっ濃厚うんやっぱりねこっちの煮干しだけのよりも牡蠣が加わることで濃度も上がってるしパンチ力これがねものすごく強いです でまたスープ系じゃなくてこの混ぜそばだからこそよりねダイレクトにその牡蠣と煮干しの香りが飛び込んでくるんでいい意味でねその臭いものが濃い系の臭いものが好きな人は絶対たまらないと思います僕はたまらないですうんデフォルトの煮干し混ぜそばももちろんねマジで美味しいですね うん、うん、そしたらねちょっとこれに合わせられるトッピングがあるみたいで今回ねいただいたんですけどこちらがね煮棒マヨということでこれを入れてねよりジャンク感と煮干し感をね増していきたいと思いますあ、うん、これ絶対うまいやつだなあうまそういただきます <笑>ま、やっぱりねジャンク感も増しますしまろやかさもね上がるんで本当にこの二郎系の良さみたいな部分がさらにね際立つのでこのトッピングマジでうまい<笑>、うん、重量感がえぐくなりました<笑>重さがやばい、うん、いやでもこれ改めて 試しに食う量じゃない量食ってるな朝ごはんに茹でま千1百はやばい<笑>今回ねあの僕がお願いしましたけどまあ頭おかしい注文したらと通風マシューラスよこんなの<笑>、うん、今ねこちらの麺は完食いたしましたちょっと こ, こっちで煮米を入れたら しっかりと牡蠣があっさりに感じちゃいますねリボ米重すぎマジで<笑>で、正直その普段だったら大食えるとかまぁ、あ、ちょっとぐらい面増ししても全然いけますよみたいな人だったらこの濃度だとショーでも結構苦しくなると思いますうん まガゴメが美味しいこのねガゴメ昆布これがねなかなかいい味出してますねいやまあそれにしてもねお腹いっぱいになってきましたね本当はね動画なので皆さんに紹介したいんですけどあの申し訳ないんですけどおい飯やめていいですか<笑>、はい、<笑>もう朝から戦いたくないんでおい飯はちょっと中止でお願いします じゃあちょっとね、もう麺の方はほとんど、っていうかもうすべてね食べ終わりましたんで残りの具材をいきたいんですが、ね、うーん、濃いね、うん、うん、うん。 ということでね、えー、ただいまね、具材はすべて完食したんですが、なんでかわかんないですけど、まだ発、作は来てないんですけど、親指がビリビリって気がする。ちょっとね、この底の部分のね、タレは、ちょっと今回はね、残しつつ、あのもう、ここがね、一番おいしく食べきれるところということで、まあ、具材はね、すべて完食いたしましたので、今日はこちらで、ね、ごちそうさまでした。 とというこだいまね、高野目さんの方で限定営業、まあ朝営業をしているこちらのね、限定メニューの煮干し混ぜそば、濃厚煮干し、ものすごく美味しかったです。 今までも、まあ通常の営業の限定とかでも本店の方はね、最近は煮干しによっている傾向があると思うんですけど、高鍋さん色々いろいろ店舗がありまして、店舗によってね、全然この朝営業だったり、通常の営業時の限定メニューなんかも、も、ま、う、あ、ね、お店によって全く違うので、気になる方はね、ぜひね、この高野さんでラーメンももちろん美味しいんですが、こういったね、限定メニューも楽しんでみてください。こちらの朝の営業に関しても、常に毎週買えるわけではなくて、まあおよそ1ヶ月だったりとか、2ヶ月だったりとか、ある程度のね、期間で提供している メニューになりますので、気になる方はね、まあ、こうし、ついたとかを確認しながら、食べたい限定を探して。皆様のね、この高まめさんに、足を運んでみてください。いや、改めてありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。いや、そしたらね、あともう、三十分ぐらいで、あの、通常の昼営業始まりますので、急いでね、僕は片付けたいと思います。そ<笑>れでは、お疲れ様でした。<笑>